平野紫耀の韓国行き報道はジャニーズの誘導踏み張る方が C いと情報汚染化。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本人たちから自分の言葉で思いや考えを自由に発信できればいいのだが、来年5月にキングプリンスコープ脱退し、 ジャニーズ事務所を退除予定の平野仕用について13日に発売された女性自身2022年12月27日号公文社が退除後は韓国進出を検討しているようだと報じた。韓国での活動を足がかりに世界進出を狙うというのだがレコード会社関係者はこの報道に失笑する。韓国進出の根拠がキンプリの一番。 月読みの振付も担当した世界的ダンサー、振付師のリンハタへの存在と、2020年の主演ドラマ、末光警察ミッドナイトランナー、日本テレビ系、が韓国ドラマのリメイクだったことの2点だったので、驚きました。ショー。ダンサーは横の連帯が強く、あいつがすごい、という話はすぐに仲間内に広がるもの。 芸能活動前からダンスをやっていた平野もそうしたダンサー仇は強く、2019年にラニー週間滞在した際に平野が大ファンだという人気ダンサー、振付師のメルビン・ティーム・ティームのレッスンを受け、昨年発売のマジック・タッチの振付をお願いしたのもそうした面が現れているでしょう。記事ではディン・ハタへの影響で平野が韓国に強い興味を持ったとしていますが、 ティムティムも K-POP アイドルと絡んでますし、そもそもダンサーならダンス技術の高いアイドルも多い K-POP に注目していない人を探す方が難しいのでは。それに平野は間もなく26歳で、英語は海外進出に向けて勉強してきたものの、韓国語はできない。今から韓国に渡って向こうの芸能事務所の門を叩くいうのは現実的でないことは本人もわかるのでは。 それこそリンハタラダンサー仲間を通じて K-POP システムの過酷なスケジュールとトレーニングについては聞いているはずでしょう。まるで一部ファンの妄想のような韓国進出説。だが、これを報じたのが女性自身というところがポイントだと芸能記者は明かす。 ジャニーズのタレントが頻繁に登場し、ジャニーズ情報占領の SNS アカウントまである女性自身は当然、ジャニーズ事務所との関係が強い。実際、今回のキンプリメンバー3人の脱退退場の発表前は、インタビューや平野の CM が可愛いと話題といった記事ばかりが掲載されていた。 しかし発表後は明らかに平野ら脱退メンバーに対する風向きが変わっている。残留する流瀬角については、関ジャニエと大倉忠義の影響で金プリを守る選択を取ったという美談的な記事が出ているのとは、身に対照的。はためにも根拠が薄いように見える平野のこうした記事が出たのは、フみハル法やガーシー法の影響では、同芸能記者、という。 週刊、文みは文芸春秋は11月17日号11月10日発売で金プリ滝沢秀明を壊したジュリー社長を冷血支配とする記事を掲載。藤島ジュリー稽子社長によるキングプリンスへの礼遇などが伝えられ、同志発売日にジャニーズ事務所が事実と全く異なる虚偽の内容をただ含む記事であり、法的措置を検討しております。 とのコメントを発表したことも話題になった。ジャニーズ事務所側からの事実上の威嚇だが、ふみはるは以降もジャニーズにとっては不都合な記事を掲載し続けている。そして9日発売の12月15日号では、ジャニー北川氏が亡くなり、ジュリー社長の代になってからキングプリンスへの礼遇が始まったと改めて指摘。 スノーマンら他のグループは海外でのステージの経験もあるが、キングプリンスに限っては海外公演ゼロであること、ジャニーズ伝統の舞台、ドリームボーイズについて、キングプリンスへの騎士歌と神宮寺歌が主演した年のものは DVD 化されていないことなどを、その例として挙げている。 さらに、ふみはる側が今月5日に岸神宮寺主演のドリームボーイズや、今年行われた金プリのドームツアーの DVD 化についてジャニーズ事務所に質問すると、回答は控えるとしたものの、翌6日朝にドームツアーのブルーレイ DVD 発売が発表されたことで、ファンの事務所への疑念が高まることに、 最もっとも、ドームツアーの BDDVD についてはかなり豪華な内容が予定されているので、もともと制作はされていたものの、金プリの分裂劇を受けて発売元のユニバーサル側が発表タイミングを調整中だったところを、文みにつつかれて公にした形ではないかと思われる同芸能記者。 そしてここに来て、暴露の矛先をジャニーズに向け始めているガーシーこと東谷義和氏も、平野が事務所内でいかに礼遇を受けてきたかを語り、注目されている。平野はジャニーズ事務所にとってやっと現れた新世代のスターであるにも、かかわらずその割に仕事が少ないと指摘しその背景に礼遇があったと、コメント。 その例として、平野への広告オファーは殺到していたが、事務所がなぜか返答を保留し、引き伸ばした上で、ジュリー派の別のタレントではどうかと逆提案していると語り、平野の退場理由は、ジュリー社長との確執が最大の原因としている。文春もジュリー社長が全ての問題の根幹であるかのように報じており、事務所側も頭が痛いようだ。 先の女性自身のような記事は平野がわがままで退場を決め国内に見切りをつけたというイメージをつけようとする印象操作の可能性もある。どう雇用メディアと踏み張るアンガーシー法の情報戦は今後も続きそうだ。そして振り回されるのはファンばかりとなるのだろうか。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。